はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね Amazon プライムさんにお呼びいただきまして 浅草にございます、カレーランドさん、人気のトップ30の商品すべてご用意いただきまして、一生のご飯と合わせて、付き合うだけね、えー、食べていって、レビューをする企画を撮らさせていただきます。ただね、まああのレビューの動画なんで、まあ、全品というよりかは、もう楽しめる範疇でね、ちょっと僕も選ばせていただいて、どんどんね、食べ進めていこうと思っております。はい、ということで、早速ね、えー、ちょっとこちらに、一生のご飯を用意いただきましたんで、早速ね、これすべて持っていきましょう。 よいしょはいということで今一生のご飯入れ終わりました普段僕の動画ね見てくださっている皆様は見慣れてるとは思うんですけどやっぱね何回見てもめっちゃでかい<笑>早速ね、まあ、カレーを選んで好きなだけね食べていこうと思いますこの辺りかな こちらの4種類でございます。まあ、みんなね、産地だったりとか量違うみたいなんで、4種類ね、全部一気に温めてから、1品ずつ食べていきますので、その後ね、ちょっと詳しく詳細を説明したいと思います。 はい。ってことでね、早速、カレーの方が温まりましたので、食べていこうと思います。まず一品目に食べるのは、こちら、21位のサスケ豚とマッシュルームのお肉ゴロゴロカレーでございます。このね、カレーが、岩手県のサスケ豚という三元豚を使用したカレーとなっておりまして、マッシュルームとかも中に入ってるみたいで、かなりね、まろやかな味わいが特徴だそうです。 見えるかな思ってる以上にこの豚肉めっちゃゴロゴロしてる見る限りバラ肉とかだと思うんですけど早速ね食べ進めようと思いますそれではいただきますとうん<笑>うまそううんあうま商品名の方にはちょい辛って書いてあるんですけど中辛ぐらいかなスパイスもね程よく効いてるんですけれどもどちらかというとあの昔ながらのまろやかなマイルドなカレーですね まこれいっぱい食べたいから白いご飯は調整しながら食べないとなくなっちゃいそう<笑><笑>豚の甘みもあるんだけどマッシュルームの、ね、香りとか甘みがすごい効いてるまろやかなんですけど結構ね味のアクセントがついててめちゃめちゃうまいです はい、ってことでただいまね、1種類目完食いたしましたんで、早速ね、2種類目に突入したいと思います。で、2種類目ですね、よっこいしょ、第3位になります、十勝モッツァレラチーズカレーでございます。北海道産のカレーらしくて、モッツァレラチーズとか、まあ、玉ねぎとか、北海道のね、名産を使ったカレーで、おそらくね、中辛ではあるんですけど、コクがあるね、甘口のタイプだとは思っております。よいしょ。あすごいよいしょ <笑>うまそうこれもうんこれめっちゃ好きほう通りね中辛なんでしっかりと辛みはあるんですけどもうそれ以上にねこのチーズのコクが強くてお子さんでも大人でも楽しめるカレーですあこれうめえわ<笑> はい。ということで、ただいまね、2種類目完食いたしました。ので、3種類目突入でございます。3種類目は、日本味香さんのビーフカレー辛口でございます。わかる人いらっしゃると思うんですけど、日本一辛い黄金一味。まあ、有名なね、結構辛い一味があるんですよ。普通の唐辛子の10倍辛いって言われてるんですけど、辛いとは思うんですけど、僕ね、辛いもの好きなんで、ちょっと楽しみでございます。黄金一味は結構ね、黄色い一味なんで、色味がね、このカレーどんな感じなのかっても気になるんですけど、 色はね、普通のカレーすっごい辛い気にする<笑>ちょっとね入れた感じだともうがっつりねあの黄金一味の匂いがする<笑>早速ああうまいけどめっちゃ辛いよこれ<笑> ままあ食べてないのいいいのっぱいありますけどおそらくね一番辛いと思うただあの黄金一味のね特徴としてあのさっぱりとした酸味に近いような抜け感があるんですよ辛いんだけど口の中にねこう残らずにさっぱりといただけるんで辛いもの好きは大好きだと思いますうん、まいけどあこれ辛いやっぱ食べ続けるとまあまあ辛いよこれ 種類目完食いたしました6種類目に参りましょう第8位の北海道ハスカップカレーでございます紫のカレーだよ味がね全くちょっと想像ができないんでまあ食べちゃいたいと思います<笑>めっちゃ戸惑ってるんですけど色と香りがね一致しないの匂いはめちゃくちゃカレーえどんな味なんだろう分かんない<笑>ちょっと食べれば めめちゃめちゃゃフルーーティーなんですよどっちかっていうとカレーってよりかはあの甘口のカレーパンみたいなリンゴとかが入ってるようなカレーパンのようなすごいフルーティーなカレーですねうわこれもうまいパスカップらしいねほんのりとした酸味はあるんですよただそれ以上にお肉のねうまみが強いんでしっかりとカレーとしてまとまってます 先ほどのハスカップカレー完食いたしましたんで次の品に移りましょう続いてはこちらサラベツ和牛ビーフカレーでございますあすごいだいぶスパイシーなビーフカレーの入いしますね牛肉やらっ カレーのスパイス感の香りにも負けないぐらい牛のねこの脂の甘みがねしっかり乗っかってますこれはお肉がめっちゃくちゃ美味しいお肉の香りも強いんですけれどもかなりねそのカレーとしてのバランスがいい感じですね はい、いてことで、ただいまね、10種類目の鹿肉カレー食べ終わったんですけれども、だんだんね、こう、カレーばかりで、味変がしたくなってきたんですけど、今日はね、お気遣いいただいて、あの、デザートも用意していただいてるということで、デザートいただこうと思います。ミラノドルチェトレスパーデという、ミラノドルチェトレスパーデという、プリンをご用意いただきました。てか、プリンなのに、立ってんのよ。めちゃめちゃ濃厚と思うんですよね。 チリしてるいただきますうん、まっ、うん、まこれ知ってるプリンじゃないですね口どけがすごく滑らかなカッサータとかそんなようなもうねっとりと食感になってますうん<笑>はいということで、えー、ただいまね10食食べ終わってデザートも食べ終わりましたので新たにこの3つのカレーですね温めてまいりました まず一品目がね、こちら、カレーランドのカレーですよ。これがね、なんと30品中1位の商品でございます。商品名にもあるように、おそらくね、あの、お店のブランドのカレーみたいなんですけれども、黒毛和牛とかを使ったチーズベースのえカレーになってるそうです。やっぱりね、チーズ系のカレーなんで、白目ですね。 カレーランドさんのブランドっていうのもあるのでお客様ね買われる方が多いっていう理由もあると思うんですけれどもブランドだけではなくて味としても1位は納得できますうんうまっもともとのカレー自体も結構オーソドックスタイプ嫌いな人がいないようなカレーにチーズが加わった味になってるんでこれみんな好きだと思う ということで先ほどのカレー完食いたしましてついでね新しいカレーでございますシマントブシュカングリーンカレーでございますしっかりグリーンだわこれ早速ねこちらのブシュカンのカレーの方をいただいてきますあうまい 普通のね、グリーンカレーのように、ココナッツ酸味が強いわけではなくて、どちらかというと、このブッシュ感、柑橘系の酸味とか爽やかさのが強いんで、スープカレーとかに近いぐらいサラサラとしたルールなんで、これもね、また食べやすい。 はい。ということで、ただいまね、12品、えー、食べ終わったんですけれども、もうね、見ての通りちょっとご飯がほとんどなくなってしまいまして、次のね、1種類でラストにしようかと思います。今回ね、ラストにいただくのが、こちら、オホーツク流放カリーでございます。オホーツク流放カリーでございます。 カスカップといい、これといい、北海道はね、特徴のあるカレーが多いですね。食材しっかり、色味しっかりね、すごい楽しい。<笑>早速ね、開けてみたいと思います。カレーのパウチが2種類に分かれてて、青の海の部分と、白の氷の部分で分かれてるそうです。海から流しましょうか。いいよっと。<笑>いいよっと。あ<笑>お。 すごい色だけど<笑>いただきます<笑>うんやっぱねいい意味で期待裏切られますねこれこちらのメニューは札幌の有名なインドカレーのお店が監修している カカレレーーらしくてカレーの味はもう本格的見た目に反してうまみはねすごいですうん、うん、ということでこちらが最後の一口でございますということでごちそうさまでしたと。 本日は人気30品から好きなだけね、選ばせていただいて、もう一生食べ尽くしちゃったので、この辺りで終了したいと思います。今日食べてないラインナップの中でも、いろんなね、ご当地の食材、これなんかもね、ドラゴンフルーツを使ったカレーとか、普段ね、食べられないような珍しいカレー、たくさんございますので、気になった方はね、オンラインショップから、今回食べたカレーなんか購入が可能ですので、概要欄に記載の URL ページの方から、飛んでね、オンラインショップで購入してみてはいかがでしょうか。 でしょうか。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやーもうめちゃめちゃお腹いっぱいでございます。今<笑>日で、えー、この動画良かったと思ったら、と思ったらはい。出ます。出せた。こんにちは。こっち。見事なカールトリですね。<笑>はい。え？<笑><笑> はい。ということで、今回は Amazon プライムビデオで放送中のなぎすけさんとの撮影だったようで、ドッキリを仕掛けられておりました。ネタバラシでお二人が来た時は、ドキン調で全くリアクションができませんでした。ドッキリの内容については、10月29日と11月5日に放送されますので、ぜひ皆さんもなぎすけさんにてご視聴ください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。